皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月26日、魔剣士の職業クエストが終わりました。とてもいい話でしたね。お酒の名前の NPC が多いなというのが第一印象でしたが、調べてみたら、全員お酒関連の名前でした。知らない人も多いと思いますので、一人一人紹介していきます。まずは、ギブソンです。これは有名ですね。ドライジンとドライベルモットをシェイクしたカクテルです。 マティーニと同じレシピですが、マティーニはステアで、ギブソンはシェイクで作るのが大雑把な違いです。次は、ヴェスパーです。007シリーズの映画で有名になったカクテルで、ドライジン、ウォッカ、キナリレをシェイクして、レモンを添えます。次は、アガサです。ラムベースのカクテルで、ホワイトラムとオレンジジュースをステアし、アンゴスチュラビターズを振りかけて完成です。名探偵コナンのアニメで見たという人も多いのではないでしょうか。次は、ビッラです。 ビッラとはイタリア語でビールを意味する言葉です。イタリアといえばワインですが、ビールも美味しいみたいです。有名なのはビルラモレッティあたりでしょうか。次はディーゼルです。ビールとコーラを混ぜ合わせて作ったカクテルのことをディーゼルと呼びます。アメリカとかのレストランでは普通に飲まれているカクテルのようです。混ぜる分量は個人の好みによるみたいですので、皆さんも色々試してみましょう。最後にウィーヌムです。ウィヌムとはラテン語でブドウ酒の意味です。 英語のワイン、フランス語のァンは、ラテン語のウィヌムが語源です。ブロッコリーのトレーディングカードゲームに、酒のマジンウィヌムというのがいますので、それで覚えた人も多いのではないでしょうか。魔剣士の職業クエストに登場した NPC は以上となります。いかがでしたか個人的には、ビールとコーラのカクテル、ディーゼルあたりがちょっと気になっています。これなら簡単に作れますので、機会があったら試してみようと思います。